はいということでエミューちゃんがはい砂糖ストレッチファームに行きました今はまだ混乱中混乱中どこなんだろうって感じさっきからずーっとそこでスリスリしてますねそうーずーっとぬかるみをスリス リ, スリスリしてるせいであそこだけだんだん花が開いていく、ね、えいけ見出すんだエミューの早朝ですあーやっぱ怖い っていう感じでさっきからねちょっとだけ前に踏み出してやっぱ嫌だって戻る一歩進んで二歩下がるうん、ね、三歩進んで三歩下がってる<笑> 人, 人生ワンツーパンチじゃないじゃないかな<笑>いやでも最初はやっぱりしょうがないのかなさてこ、はい、の子たちは新しい名前がつくんですかねそうですね一応 名前がもう候補というかもともとついてた名前が、はいはいはい、えっ、ー、とタプちゃんとイジちゃゃんんと、はいはい、由来は由来は後ろ、今後ろにいる首元タプタプのタプちゃんと<笑>そのタプちゃんをちょっといじめるいじちゃんだそうですなるほど人生イージーモードのイージーじゃないので<笑> これも、楽しそうでいいけどな。<笑>ああ、いじちゃん。はい。はい。今ちょっとね。怯えてるというか、混乱戸惑ってるんで、すごい透明ですけど、そのうちは。ゆくゆくはね、ざくで。そう、我々に、慣れてもらって。はいはい。そう。ね。願わくば。あのエミューお姉さんみたいなねえ。ふれあい、エミューちゃんに。 そうですね。いいぞ、ちょっとずつ、ちょっとずつでいいぞ。ふれあい、ふれあ い, いともちゃん、ね。え、エミュー、エミューお姉さん。ああ、エミューお姉さんと、ともちゃんのエミューコラボ。ね、エミューちゃん来たから。エミューのユーチューバーの方と、ね、交流ができたらいいね。ああ、怖い。いや、でも、さっき間近で見ましたけど、やっぱり可愛いね、ちっちゃくて。 上長が抱きかかえられるぐらいの風さよ顔重さよ私のさこのぐらいまでしかない顔高このぐらいこんな首伸ばして 首, 首, そう首下げてたからもっともっとちっちゃく見えたこのぐらいに見えたでもきっとフンってやったら同じくらいあるんでしょうねでもえみは緊張が低い分ジャンプができるあわ、うんさっきもちょっと飛んでたピョーンって ワニさんの動画とか、うん、なんかエミュー使われる回があったのはいはい超飛んでたよ超ねなんか動画とかエキサイトするとすごいんですよね、まあ、幸いこの子たちはねメスなので、うん、まだおとなしいんじゃないですかねそうそうで社長用のパドックだからあの横もすごく高いし、ね、安心今ちちょっっとめっちゃスリスリしてますけどあー首が痛そう せっかくモフモフなのに、まあ、早くちょっと慣れ て, 慣れてし い, いただいて。えあの、うん、怪我がタップちゃんでしょう。そうだね。タップちゃんの怪我はあれはいつからなんだろう。ここに来て、おおわかんない。あのそうかこの人たちにもハムネ。はい。まあでも全員元気に。行けましたね。はい、まあ痛々しい子が数はいますけど。確かに。はい。 はい、ということで、じゃあちょっとダチョウの方にまくか行きましょう姉さんも置いてあるから食べてほしいね人間がなくなったられもしかしたらね、もしかしたらほら今うるさいからかもしれないあ確かにちょっと音がなくなったら落ち着くかもしれないそういただいたところがね、どんだけ 静かのところだったか、わかんないけどさ。ああ、でも結構市街地だったと思うんですけど。でも静かだったかな。はい、次はダチョウの方行こう。はいはい、<笑>ね、古いね。<笑>ちょっと降ってきた。やっぱりあれか。あれ。 あボックスの輸送とあれの時だけやめんだ。ねうん、あの水原さんの僕が希望 の, の, の行内側で。<笑>もうそんな感じだよ、ね。でもそうだよ。うん。毎度朝3時になってくれんだで、ね。まだ動かず。こちらが、はい、えっ、ー、と今日迎えたダチョウちゃんたちオアです。斜めにピントがあって何も映りません。よくない。え、はい、多分あの夜と行け る, いけるよ。失礼します。 こんな感じであ、なるほどはいです、ね、はい5話うん、うん、最初に解き放たれた場所から一歩も動いておりませんそうね特にメ、ね、ス本当だお、お、食うか痛い痛し痛そうだねあいつは一番多分暴れるんだねそうですね世界一番の臆病者か予防か ちょっとそうこの子たちは間違いなく輸送の途中で箱にぶつけたかなかです、ね、そう。えっ、ー、とこれまであのメスの楽園に一羽オスがいると、うん、ずっと動画で言ってきましたが、うん、こっちはその逆。ね。オスの楽園にメスが一羽。こっちはこう言ってん、その場合こう言ってんじゃないけど。あのー、メスは一歩も動かずにうん。あつあその場で糞をする。 すごいなんかオスを従えてるみたいだねヒネというか 女, 女王様というか女ボスじゃん、うん、マフィアじゃんあ、警察に来たあれ帰りそうラッタリングパタパパパもともとうちにいるダチョウが見に来ましたオスの楽園とオスの楽園が<笑>隣り合うさくら、桜誰、どなたうちのさ、ダチョウはさ お水入れるとさ、おす同士に入れてるとバチバチやってる気がするんだけど、うん、ここはそうでもないんだよねうんうん、おあれいった、いったぞ相引きが始まった<笑>ねえ、君、ここのこと教えてくれない<笑>逃げちゃった<笑><笑>動いたね、今動いたね、メスのおかげかな、はい、はい、はい雨も降ってきたし、どっか金がりの場所を探そうぜっていう確かに 感じかなメスはマジで一本も動かない。大丈夫かな、<笑>元気ないのかな。<笑>オスがなんか気を使っているように。なんだろう、ね、守る。妹は守る。ねどういう関係なのかちょっと気になります ね, ね。喧嘩しないね、本当。全然喧嘩しない。うちのオス。ヤバイよ、ね。血の毛が 多, 多いか。あと餌でだいぶ性格が悪く。この子たちはマジの草食。<笑> うん、おとなしい与えられてきた餌もね、うん、マジの装食なんだよね、うんうん、特装 100% だって雨がちょっと強くなってはいということで、はいえー、と今日来た新入りのダチョウゴアとエミューちゃん2羽、はいはい、でしたはい今後の今後のなん、はい、だろう展開に行きたい<笑>展開に行きたいはいということでミ<笑>さとストイッチファームでコニータンとともちゃんでしたはいバイバイ